I'll go ahead and hide that. ご視聴ありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この旅行動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紅葉満喫編第2話お届けしたいと思います。うん、現在地は富山県魚津市。僕の YouTube チャンネルの方では約1年と半年ぶりに足を運んだことになります。ここに、ね、看板が見えますが、魚津市は埋没林と新気楼が有名な町です。今回はですね、この魚津市でちょっとしたご縁があって一泊させていただくビジネスホテルをご紹介したいと思います。 と思っています1泊すどまり4700円で今回初めて利用させていただくことになりました詳しいことはこれから改札を抜けてホテルに着きましたらチェックインをしてそれからいろいろとお部屋の中見ていただいて魚津市に来たら泊まってみようかなというそんなホテルレビューにしたいなと思っていますのでどうぞ最後までご覧くださいそれではだいぶ真っ暗になってますけれども魚津の街を歩いてホテルに向かいたいと思います ありがとうございました懐かしいですねうまい水何を言っているんだと思われたかもしれませんが1年半分にこの石碑を見て懐かしさ半分、興奮半分楽しい気分を味わっていますこれを見ていただきたいんですけども遠くの方に立山連峰があるんですけどもの立山連峰の湧き水が流れてるんですこれを見たらまた来ることができたんだなという気持ちになりました 今回、一晩お世話になるお宿は確かこの方角にあるんですよ。実を言うと、今回の紅葉満喫編においては、事前に撮影をしても良いでしょうかっていうことで、他にも二つ宿泊施設の問い合わせをしたんですけれども、難しいということで、遠慮させていただいた経緯があるんです。でも、今回、魚津ズ市で一泊させていただくことになったホテルが、スカイホテル魚津ズアネックスさんというんですけれども、ご快拓をいただきまして、それでまあ、YouTube の方で、驚きの1万円以下、つつ裏裏のお得 なお宿大宿集合という再生リストを新たに作ったんですけれども新しい仲間として制作できましてホッとしているようなところもありますねそしてスカイホテルさんには本当に撮影をご快諾いただいたことに関して感謝でいっぱいですおそらくなんですけどもこの方角で間違いないと思うんですあとは問題なくたどり着けるかどうかというところなんですが。 というわけでウォーズ駅を出発しておよそ10分程度でしょうかこちらが今回一晩お世話になるスカイホテルウォーズアネックスさんですご覧の通り随分暗くなってます早速チェックインをして今回一晩使わせていただくお部屋じっくり見てみたいと思いますそれでは早速チェックインしましょう はいチェックイン無事に終わってこれからお部屋に向かいます一つフロアを間違えました。 今回一泊させていただくお部屋です。早速入ってみましょう。これは。良きですね。ここが今回一泊するお部屋なんですけれども、結構広いです。 そうだ。室内を見て回る前に2点ほど補足をさせてください。先ほどチェックインをした時に、実は全国旅行支援2022年10月の11日から旅行に関する公的な補助と言ったんでしょうか。始まりまして、情報は得ていたんですけれども、まさかのこのスカイホテル、ウォーズアネックスさんでも、そのサービスが受けられることになって、当初4700円だったんですが、2820円に値下げしていただきました。いや、本当にありがたい。なおかつお食事などにも使えるクーポンも 円分いたた。だきましたありがたいことですね、本当に。旅行支援に関することがまず一つと、もう一つ、前回の動画で、長野から南小谷まで、リゾートビューふるさとという観光列車で鉄道旅行をしたんですけれども、そこから先のルート、皆さんにはまだお話ししてないと思います。乗車賃、いくら経費がかかったのかも含めてお話をちょっとさせてください。南小谷に到着しましたら、今度は糸井川まで各駅停車に乗ったんですけれども、ご存知かもしれませんが、南小谷から糸井川までは JR 西日本の管轄なんです。ちょっと不思議な 感覚があると思うんですけれども、いわゆる飛び地の路線なんですね。で、まあ、東京も含めてお話をします。東京から長野までは五千百七十円です。そして、長野から糸魚川までは三千と八十円ですで。現在地の魚津までは越後ときめき鉄道の日本海翡翠ライン。途中の泊駅で愛の風富山鉄道さんに乗り換えて、魚津まで来て、糸魚川から魚津までは千二百二十円でした。すんないと計算ができないので、ちゃんと計算してもテロップ出しておきます。長話になりました。ホテルさんから。 あの了解はもう得てますので、今から早速お部屋の中見て回りたいと思います。それではだいぶ恒例となってきました。ホテルのお部屋紹介始めていきたいと思います。まず最初に見えたのはこれですね。ハンガーです。ハンガーの数が123本、そしてここにはブラシが付いています。 ちょっとと、ずらしますとここに衣類用だと思いますが除菌消臭ミスト備え付けてありますねで下の方に僕は使うことはないんですけれども靴べらがあります靴べらの脇、これが室内用の使い捨てのスリッパありましたそしてなぜかこんなところに珍しい青竹踏み足つぼマッサージがありましたそして本当にゆったりとした広さがありますこれは嬉しい限りこれが机あちらにポットと お願いということで、部屋の設定温度、節電、節水、ご協力くださいとあります。室内にある鏡はこれだけのようですね。僕は着物を着ますので、とりあえずこのサイズの鏡があれば、着替えには支障がないかなと思われます。で、ここに Wi-Fi に関する案内がありますね。テレビやチャンネルの案内がここにあります。そしてリモコンがあります。壁際の方にテレビがついています。テレビの下に冷蔵庫がついています。冷蔵庫の隣、扉がついてまして、 ちょっと開けますここにコップと緑茶のティーバッグと一番下の方にドライヤーが入ってますちょっとびっくりするんですけど床についてしまうぐらい大きなカーテンがついていますこれはいいなそしてその手前にテーブルともう一つ椅子がついていますベッドはこんな感じですね 枕元の方はこんな感じになってまして、これは枕が2つあるのかな枕が2つ。それからここにはルームライトとアラームを設定するボタンが3つと、ナイトランプ。ナイトランプは多分これのことだと思うんですが、このボタンがここに付いています。フロントへの連絡をする際の電話機はここにありますね。多分使うことはないと思います。そしてホテルさんの方であらかじめ設定をされたんでしょうか暖房が設定されてます。動いてはなさそうです。で 上の方にエアコンがあります。動かしてみましょう。これでエアコンがつきました。それでは一通り室内の方が見て回りましたのでユニットバスだと思うんですけれども開けてみようと思います。今電気をつけました。では早速ユニットバスの方を見ていこうと思います。室内こんな感じですね。入って左側タオルとバスタオルが用意されてます。下の方にトイレットペーパーが2つですね。 便がありまして、奥の方行ってみましょう。これがボディタオルです。これがエアーブラシ。中身が見えにくいですが、ヒゲ剃りです。歯ブラシもあります。万が一のことを考えて持ち歩いているんですけれども、今回も出番はなさそうですね。これは何でしょうか多分、うがいをするためのコップですね。うがいをするためのコップがここにあります。 鏡も割と大きいですね。照明があってだいぶ見やすいです。で、ここがユニットバスの洗面台なんですけれども、標準的な設備だと思います。自動でお湯の温度を設定するという機能ではなく、マニュアルで調節するような仕組みになっていると思います。そして、ここにボディーソープとシャンプーとコンディショナーがあります。3つありますから、体を洗うのに全く問題はないと思います。 シャワーヘッドは一気です。シャワーヘッドのお湯の水はここから出すということで当たり前だと思うんですけども、こちらもおそらく温度調節はマニュアルでそういうような形になっていると思われます。で、湯船のヘリに足拭きタオルがありまして、カーテンレールですね。このように暖色系のカーテンがかかっていまして、水が飛ばないように湯船のちょっと下のところまで十分な長さは確保してあるようです。ユニットバスの室内はこんな感じになっています。 最後に急な洗濯が発生したときのために洗濯機のある6階を見て回ろうと思います見えるでしょうか洗濯機は6階にあるということなので見ていきましょうここが洗濯室ですね今回使うことはないんですけれどもお見せしたいと思うので開けてみます 洗濯室、こんな感じになってます。そんなに広くはないです。あちらにカンガーとカゴが1、2、3、4、5、5つありまして、ここには洗濯物を干すものがあります。名前がすんなに出てこなくてごめんなさい。こちらを見ますと、洗濯機が2台用意してあります。先ほどちらっと扉の方に記載があったかもしれませんが、洗濯機の利用できる時間には制限があるようです。朝の10時から夜の10時まで、ちょうど12時間です。それ以外の時間は利用できないようです。あと、これも大事かもしれません。常識といえば常識なんです。 けれどもこの洗濯室内では喫煙はご遠慮ください洗濯終了後の30分以上の放置は遠慮してください使用 中, 中は必ずドアを閉めてくださいということです宿泊利用する場合はそのあたりを気をつけた方がいいのかもしれませんここに洗剤もありますというわけで洗濯室のご紹介でしたぜひ参考にしてください それでは僕の気づく範囲内でスカイホテルウォーズアネックスさんのお部屋の中と洗濯室をご覧いただきました。話が脱線しますが、ウォーズまでの道中長時間の移動で汗もかけましたし疲れも出ていますので、まずはお風呂でしっかり汗を流してご飯を食べて明日も元気に旅行できるように体調を整えたいと思います。 ホテルの室内着に着替えまして、ほとんど寝落ちる準備が整いました。今日も長いような短いようなあっという間の一日でした。尊敬の眼差しだったり、笑われたり、いろんな経験をまたしましたけれども、それらも含めて明日の糧になると思ってます。とにもかくにも明日に備えて休むことにします。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。 おはようございます。紅葉満喫編、二日目の朝を迎えました。外を見ましたら、ちょっと雲が多いんですけれども、また元気に旅をして、いい絵をたくさん撮りたいなと思います。 というわけで、こちらの深いホテルウォーズアネックスさんで一晩過ごして、また新しい旅をする準備が整いました。広いお部屋でくつろいで、実際熟睡することもできましたんで、またいい絵をたくさん撮るために頑張りたいと思います。そんなわけでして、今回の旅行動画どうだったでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。撮影の順番としては多少前後していますけれども、続く紅葉満喫編はこの富山県ウォーズ市で、後なしのグルメ旅をしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。 今日風が強いのでそれでは今回もご視聴ありがとうございました。